ハイファイブ公衆です私たちは現在ミャンマーのヤンゴンに来ておりますここヤンゴンはミャンマー最大の都市でその意味合いは戦いの終わりを意味しているそうです本日私たちが迎えますのはもう目の前に実は来ているんですが あちらのシエダゴンパゴタをまずレポートをした後にお土産に最適なビッグマーケットレポートになりそうですここに来る道中にもですねたくさんのパゴタが存在して顔つきもかなり日本人に近づいて 時折日本人なのではないかと思える民葬が日本に近づいてきていることをひしひしと感じます残り私たちの旅も1ヶ月ちょっとということになりましたまだまだ浮き足立ってはいられません日本に着くまではしっかりと動画作成頑張ってまいりますミャンマーに来て最も驚いたことの一つはマンゴーが死ぬほどうまいということですああ 日本でもあんまこんな美味しいマンゴーないですよないこにサービスでな露店の中にもマンゴーを売っているところがありますのでミャンマーを訪れた方はぜひ一度ご賞味くださいどうお話をしているとパゴタの目の前に到着いたしました袋の方は結局有料でしたなので袋もご持参してもらった方がいいかもしれません ミャンマーはですね大体観光地といえばパ応タが主な観光地だと言っても過言ではありませんそしてそのほとんどがこうたっの素足素足で入らなきゃいけないんですよね、えー、観光し終わった後はもう足が全部真っ黒になるので足拭きシートとそして忘れていけないのがズボンも露出の多いズボン半ズボン等は入場が禁止されているので長ズボンを履いて。 袋、長ズボン、足浮きシート、3種の神器と言えるのではないでしょうか現在、頂上を目指して、この露天商の並ぶ階段をテクテクと上り続けております、1万チャットで入場券購入して中に入ってまいりました、黄金の仏塔に囲まれた超巨大仏塔があちらのメインの柱になってます、壮大で豪華でゴールデン、金ピカですね。 これらの仏塔の他にも様々なお釈迦様たちがたくさん飾られていますまあゴールドだったり白だったり肌色だったりといろいろな系統のお釈迦様が存在してますもともとシュエっていうのが黄金を意味しているらしくてあそこの突片にはダイヤモンドが飾ってあるということでその周辺にはですねこの コ, コパゴタ な仏塔たちが約60余りも建てられているようで。 多分ミャンマー仏教の中ではああいう伝送をつけるのは一般的なのかもしれません売店であの円形の伝送品たくさん売ってたんですよねだから一般家庭にも普及しているのかもしれないです水掛け場のようなところがあるんですが八曜日という考え方があって自分の生まれた曜日によって神様がいるらしいんですよねその神様に向かってお祈りを捧げてみたりそして神様をしっかり洗うことでご利益をいただけるという考えがあります 私の生ままれたたサンデー日曜日曜を洗ってみいいと思います皆さんも訪れられる前はですねご自身の生まれた曜日を確認されてからここに来られるとさらに楽しめると思いますし注意点の一つとしては水曜日だけはですね午前と午後と 2, つ2種類に分けられて合計8曜日とされてますので水曜日生まれの方は午前か午後かどちらに生まれたかも確認されて来られてくださいちょっと予報通り雨が降ってまいりましたマーケットの方へ移りますサウンサンマーケットに到着いたしましたおうかわいいこのマーケットには え宝石やファッションアパレル関係ブラジャーからアクセサリーから絵画からキーホルダーまで各種お土産屋さんなどが面を並べてます彼のお求めのものは手に入るのかバイヤーは言うの こ, はこの市場を見て9割は買わない。うん<笑> 周囲の売り子たちは日本語でバイヤーをそそのかすが、彼は聞く耳を持たない。ミャンマーどうでした？価がとても安いです。うん、いです例えばこのチャンピオンのサンダル B さんですね、五千五百チャット。 日本円で350円でナイキのエアマックスがおそらく本物2万1000チャット1500円ぐらいがマンダレーですけどめちゃめちゃ安いです日本だと一万円ぐらいでするんでもっとするのかな前のシーズンのものみたいな感じだと思うんですけど、うんうん、新品でしたしちゃんとした店だったんでおそらく本物だしもしミャンマーでお買い物をするんだったらマンダレー の方が超お得ですヤンゴちょっ高いですよね、oh, We don't have サーみたい な, なサーっていうのはするに英語ですよね英語のね、多分敬意を持ってずっと俺たんに喋ってくれるし帰るタクシーの中エアコンつけましょうかって言ってエアコンをこうすっとつけてくれるタクシーのうんちゃ〇〇だったら有料ですからねそうもう某、X、国だったら勝手にエアコン回して<笑>降りる時になってクーラー台はクーラー台はみたいなね すぐ悪口言 う, うない去年の10月から日本人はビザなしでミャンマーに入ることもできるのでお買い物を楽しむという観点からも来やすくなった国なんじゃな飛行機だったら1時間ですかねバンコクから次回はタイランドに入っていきますので最後までご視聴いただきありがとうございましたハッシュタグ更新